東京オリンピックと浜恋の成功を祈って。 が、yeah. yeah.。 世界中の強者が、最高のライバルと共に日本に集結します。美しくも激しく戦う姿、強靭なメンタル、この目で見届けようではありませんか。 何気ない幸せの中に流れていたスポーツマーチ知らず知らず培ったスポーツマンシップ心躍る瞬間 五十六年東京オリンピック待ちました。なので、この思い。全部ここに出しました。ありがとうございました。ありがとうございまし た, ました。はい、大変にありがとうございました。横浜白虎隊の皆さん、大きな拍手お願いします。